いいさすがだな ん, んだださすが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 異なる歴史に存在するガンダムの気候興味深いとは思わないかねリトル・レディ。